こんにちは、ブロードです。今日はですね、2020年に僕がやりたいなと思っている福岡の家計画についてまとめていきます。福岡に移住したいなとか、福岡行ってみたいなっていう人結構いらっしゃると思うんですけども、その人たちが気軽に来れる場所を作ろうとしています。今日はそんな話をしていきます。福岡移住、めちゃくちゃ人気ですよね。福岡今 暑いっててうう言われてるんですけども実際どうですか一回は行ってみたいけど行く機会がないとか一回行ってみようと思いつつもやっぱり福岡だけけに行くっっっってていいいいううのはちょとと気が引るるなっていう人結構いらっしゃると思います、えー、東京だとか大阪だとかもう日本全国各地海外だとかに住まれてる方が僕のチャンネルを見てくださってるんですけども福岡は僕がいいよいいよ言いつつ実際どこに行けばいいのかとかどこがおすすめですかって話をよく質問されるので今日はその話をしていこうかなっていう感じ 僕がですねあのフリーランスになってコスパ生活をしつつ福岡の情報だとか福岡で生活しているリアルだとかあとはですね世界各国のコスパのいい生活についてこのチャンネルではまとめていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日は福岡引っ越し 福岡生活っていう話をしていくんですが実際やっぱり福岡移住して僕が今8年目か9年目ぐらいになるんですけども福岡いいんですよであの福岡で法人会社も立ち上げましたし福岡であの結構住んでるんですけどもじゃ あ, あの福岡どこがいいのかとか福岡移住に際してあのどこに行くべきなのかとか。 どこが集まれる場所なんですかっていう質問を結構するされるんですよ。で実際集まれる場所がないなと思ったんで僕は作っちゃおうっていう風に思い始めて今計画段階です。ただただしですよちょっと集まれる場所がなかなか見つからないんですよね。ななんんででそのの計画の話なんですけども 実際、福岡のフリーランス福岡のスタートアップが集まれる場所がいっぱいあるんですけれども福岡のフリーランス限定だとか福岡のミニマリストだとか福岡のちょっとした個人事業主というかちょっとしたフリーランスに興味がある人たちが集まれる場所ってないんですよなんでこれを作りたいなと思いつつ今動いてる段階ですで福岡は結構いろんな制度があって、えー、いいっていうふうに思われがちですけどもあの結構やっぱり日本全国どこも一緒かという感じで 福岡だからこそ補助金が下りるとか福岡だからこそ超優遇されるっていうような制度はそんなにないかなっていう感じで今バタバタ動きながら場所を探している段階ですもしですね福岡に在住の方であのいい場所があるとかおすすめの空き家がありますよっていう方があればぜひぜひコメント欄とか Twitter の DM を送っていただければなっていうふうに思ってますで僕がじゃあ実際どんなことをしたいのかっていうと 福岡のフリリーランススががが集集集まままれれれるるるよようううなな個人事業主が集まれるミニマト場所を今作ろうとしています、えー、どうしてそうなるかっていうとやっぱり福岡移住したいな福岡移住が盛り上がってきたんですけれども正直どこに行っていいか分からんとかどこがおすすめなんですかっていうことをまあ聞かれるわけですじゃあ実際僕が、ね、家を買って例えば空き家を購入して例えば400万ぐらいで空き家を購入してそこをリノベーションしながら福岡の興味がある人 効果移住したい人が気軽に来れるような場所を作ってでそこを起点におすすめの場所を提案していくようなところが作れればなという風うに思って、えー、開こうとしてますでプラスですね僕がもう一つやりたいのはフリーランスの留学っていうコンテンツを作りたいなと思って これ何かっていうと僕のチャンネルでは福岡の生活と並びにフリーランスの生活だとか仕事についてまとめてます例えば動画編集これがいいですよとかミニマリストってこういう発信が面白いですよとかフリーランスのエンジニアとして活動したりフリーランスの SNS 発信だとかブログだとか YouTube だとかの発信について超まとめてるんですけれども実際そういったスキルを高めたいスキルアップしたい方がどこに行けばいいの か, とか どこ行ったなら習えるのっていうふうに質問されることが多くなってきたんでそういった福岡でプラスフリーランスの合宿ができるような場所を作ろうと今考え中です構想を練ってますでその関係で今からですね来月フリーランスの合宿フリーランスの留学をフィリピンでちょこちょこっとプレイでやりながらいろんな世界各国で開催しようとしてるんですけれどもその拠点となるようなフリーランスが集まれる場所を福岡に作りたい いうような思いで今覚えています。実際ですね、福岡でフリーランスが集まれるような場所っていうのがないので、これからどんどんどんどんん作っていこうかなという段階です。で、えー、ポイントなんですけれども何かっていう。 と福岡のフリーランスが集まれる場所を作ってで、福岡で移住が気軽にできるような場所にして、で、プラス面白い人が集まれるようなコミュニティを作りたいっていうのを今、計画しています。で、福岡のコミュニティを僕はもう1年前から作ってます。で、作ったコミュニティは何かっていうと、ゆるふりっていうコミュニティを作ってます。これは無料であの開催してるフリーランスグループなんですけれども、何をしてたかっていうと、ライティングの授業だとか、ライティングの講座をして、 僕とと一緒に仕事をしてくれる人を増やそうっていう思いい思プラスフリーランスに興味がある人たちが気軽に集まれる場所を作りたいっていうので今オンラインでフリーランスの Facebook グループを作ってますこれが一つですねでもう一つ僕がコミュニティ事業をやってるのは何かっていうとこれが超面白くて今あの全国各地でフリーランスをやってる人たちが オンンンライン上で集まれるようなコミュニティサロンを作りましたこれが僕の中で超楽しくて何がいいかっていうとやっぱりフリーランスって孤独になりがちなんですよなんで孤独になった人たちというかもっと仲間と仕事したいなとかもっと楽しいことしたいなって思ってくれてるフリーランスの方が集まったりだとかあとはフリーランスってどうすればいいのっていうふうに思っている方が。 興味がある人たちが集まれるようなオンラインサロンを作っています今84名ですね2019年の10月12月なんですけども現在で今84名ぐらいの人がいますそういった中で例えば えー、動画編集できたりだとかあとはデザインの話 SNS の運用だとかサイト制作サイト運営だとかもういろんなもう技術持った人たちが集まってたりだとかあとは普通にフリーランス興味がある人たちが集まってるサロンをやってますこれで何をしたいかっていうとフリーランスの留学だとかフリーランスが集まる場所をバンバン作りたいなって僕は思っていて始めましたこれあのー、有料です980円ででやってるんですけど も, もう 結構本気出しててやってます何が本気出してるかっていうともう毎日更新してるんですよ。僕がメルマガのような感覚で毎日面白いというか僕がやってる情報の裏話をどんどんしています。例えば何かっていうとあのミニマリストの、えー、方とコラボした裏話だとかあとは収入をアップさせるために、えー、僕がやってる YouTube の, あの技だとかあとはどういうふうに企業を に営業をかけてコンテンツを持ってきて一緒に取材だとか PR 記事を作ってるとかっていうような裏話を Twitter だとか YouTube だとかブログで書かないような裏話をバンバンやってますそこで共感してくれる方と一緒に僕がもらいすぎた仕事をシェアしたりだとかあとは試供品だとかプレゼントだとかいただくものをシェアしたりだとかっていうふうに 今後もやっていこうかなというふうに思ってサロンを今開いていますもしね興味がある方は概要欄から飛んでいただいてチェックして い, いていただければなというふうに思いますで僕が今後ねこれをやるにあたってフリーランスの場所福岡で楽しめるような場所を作りつつ海外でもそういった拠点を作ってどんどんどんどんその場所を広げていこうかなというふうに思ってますで今後ですねあのやりたいのがフリーランスの合宿留学をもう世界各国でやりたいんですよ これ今、計画している段階で、えー、面白いアイデアの話は、サロン内でしかちょっとね、あの内密にしか話せないんですけども、こういったフリーラその合宿、留学を世界各国でやる、今後やっていくんで、よかったらフォローしていただければなというふうに思います。今日はですね、福岡に引っ越ししたい、福岡に移住したい人が集まれる家計画をしてますって話をしていきました。これ、ワクワクするんですよ、僕めっちゃやりたくて。で、今後もですね、やっていくんですけどもしね、 えーあのー、ご興味がある方はフォローしていただいてもしあの福岡に家が空いてるよとかこの家使ってもいいよっていう方がいらっしゃったら Twitter の DM だとか YouTube のコメント残していただければなというふうに思います、えー、今日の動画いかがだったでしょうかもしよかったら皆さん一緒に僕と一緒にあのフリーランスの集まる場所だとか面白いことやりませんかよかったらサロン入っていただければなというふうに思いますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ